<笑>おはようございます。今朝なんて、<笑>えっとですね、今日は野原もね、もうこんなに芽が吹いてきましたので。はい、野原の植え替えをして、ちょっと盆栽風に直すっていうことで、やってみたいと思います、はい。お願いします。はい、こちらね、あさみの夢という種類で売ってたんですけれども。うん アサミの夢って私が名付けたんです よ,、ねうですよね。私アサミなの で,、はい、で、いつの間にかなんか栽培されていっぱい売ってたんで、はいはいはい、おおと思って買ってきました。<笑>これこうやってあの鳥屋さんに置いてあったんで、逆メニューみたいな。本当にアサミの夢なのかなと思うんですけど、<笑>あの屋久島の野原にすごくよく似てるんでね。はい、これがうちで増やしたアサミの夢なんですよ。はいはい、こう比べると同じだから、うん、ほら、そうですね、うん。多分これはアサミの夢ですね。はい こんなに大きいのはうちでは食らないのでねでもこれは結構面白いのができると思います、はい、元がね太いから全部土を落とします、はい、バラは2月の終わりに植え替えるのがベストなんですけどちょっとお仕事忙しくて、うん、3月入っちゃいました、うん、<笑>結構根っこもバッサリ切っても全然平気な種類ですから、うん、思い切ってやります芽が出る前のがいいところです うん、いや出てても問題ないです よ, うんですよ全然、うん、ただ切りにくいだけでね葉っぱがあると<笑>バラジョブですからねだいたい3月いっぱい遅い人4月でも平気なんだけどバラの種類によっては遅く剪定すると咲かない場合もあります、うん、そういうのもあるんであのできればね早め早めに、はい、3月の半ばぐらいまでにやっちゃった方がいいですねざっと落としましたら洗います洗いますここで洗います こんな感じ結構太いでしょ太いですよねおー太い、うん、なんか埋まってるんでねお分かんないんですよねこういう苗木はねバラって太るの結構早いのでとりあえず1回目バッサリと切っときますね邪魔なんで、はい、よしよし矢後枝っていうんですかねもうやたら枝がいっぱい出てるでしょ、はいはい、これがよくないんでね本体のこの幹をもっと太いのを強調するために抜いていきますこれは枯れてますね これは枯れてるからか、か走ってるやつね、全部ね、取っちゃう。これ、元のとこにあるやつ。こ, こ, これもいないやんね、これも。で、これは後で挿し木に使うので、はい、よいしょ、こっち、こっちに。はい、ち, ちっちゃくても、大き く, くても。でこれが太いんですよ、これが。これは、みっともないのね。はい、あんま太いのが良くないから、これも取っちゃいます。 これを刺したのはこっちになるんですね。そうですね。うんうん、バラは今頃でもつくんです。刺しとけば大体、うんうん、春から9月まで着きますから。うん、あの今頃手入れしてもね。問題はないですよ。で、あとどれを抜くかこれがね。これがね。これがこれがまっすぐ行ってんで、とりあえず相手<笑>痛いんで気をつけましょう、うん。ここに目があるんですよね。ここにねだから。 ここから枝出ますから、あの元から取るか取らないか今考えたんですけど、な、う、い、ん、方がいいかな？結構もう本当に足元から取るみたいな。うん、うん、あやっぱりない方がいいですね。ね取っちゃおう<笑>で。またこの切り口がね、はいはい。全然ね。目立たなくなるん で,、ねんでね、問題ないんですよ。あと長いまっすぐなやつ。ちょっと切り詰めますね。はい、これなんかまっすぐですよね。これ残しとくわけにはいかないので、ただ。 で枝が出るまでにちょっとみっともないようなことはありますとここに芽があるんだけどこれを上で切っちゃうと今度次の枝こっちに入っちゃうので、うんうん、外側のやっぱこれ今吹いてないけど多分ここで拭きますからこの辺でこ長いのがね切っといてであとはこれが長いこれは長いでしょ。 切切るとときに、ね、目当たり見なながら切ないとダメですこれで切ることでその目当たりから枝分かれして細かい枝を作っていくっていう目的ですかね。そうそうですこっちからこう出るから、はい、伸びたら切るというとこういうふうに分かれていろいろね、うん、出ますから。じゃああとは小枝小枝をね少しねまっすぐなやつここでぶつかれ 動いてる目が動き出したぐらいの方が見やすいんですかねそうです ね, ですね、うん、だけどだいたい2月の終わりだとこんなもんですよ、はいはいうん、ちなみに今日は3月の6日、うんもういいうん、大して変わらないですよね、うん、これは遅い方だよ。ほらこんなに葉っぱ出ちゃってるから ね, そ う, ですねそういうことです、うん、で、あとこの辺をあんま切っちゃうと寂しくなっちゃうから本当はもっとね裸にしちゃうんですけどね、うん、普段は普段はねバ ス, バスバスバスって切っちゃうんですよ これがこっち見ちゃってるか、これ。これがちょっと長いな、やっぱり。やっぱこれ長いね、これね。<笑>これがね、気に入らないんですよ。気に入らないんですよね。でどのくらいかな。あ、ごめんなさい。飛びます。はい、で、一回切ってみて、やっぱりこれこれいらないでしょう、うんね、と思うわけですよ、うん。最初にね、切っちゃおうかなと思ったんだけど、いらないですよね、やっぱりね。元から取ってしまいました。全部。はい 結構深切りしてください そ, う、ねうんはい、そしたら、金ブラシで皮むいちゃうんですよこって皮をいちゃうんですか皮ほらあのバラって二年生ぐらいになるとね、皮むけるんですよね全然良い気ですよ、これやってもバラはね、すごい皮をね、剥いてもう1週間ぐらいすると皮できちゃうんですよ、うん、だからね、掃除するときこうやって荒々しくやっても問題はない これは見栄えのためにやってるん で, す見栄えですねやっぱ小木になるとあの皮がむけるんですよ自然に、はい、それを表すためにいっちゃうみたいなこれをね今度今度歯ブラシで掃除します、はい、ゴシゴシゴシゴシゴシそと切ったところが意外と目立たなくなるんですよねこの時点でまだ出っ張ってたらちょっと切りますゴツゴツねそれでこれあの炭なんかつけないと。 バラはこれがちょっと浮いてるからこの枝この根っこ取っちゃおうかこれね。 値上がりにしようとしたんですけど、なるかな？これなんないかもしれないですね。で、この中に付いてる。まだ残ってる。多少土がありますよね。それも全部落として。もう一回洗います。これで根っこの方もだいぶ皮もむけて。 こんな感じになりました、ね、そうすると、ここをこれじがあるから、値上がりというよりも、ここまでで埋めた方が、うんうんうん、いいかもしれないですね。で、これもっと切ります。全然引きですからね、切ります。はい、足り足りバラは強いっていう。強いです。強いですよ。<笑>気をつけないと、とんでもないことなんですよ。<笑>バラはね、手入れがすごい大変なんです。ね、強いんですけど。 切ったらヤゴ枝が出るの で, で、ねうん、ちょっと目を離すと本体が枯れちゃうんですよ。ユーユーって伸びたのを切っとかないとこっちがねせっかく細かい枝になってるのが全部枯れてっちゃうので結構1週間に1回ぐららいいいしないといけません。うん。ヤゴが出ててきたら切るっていううん、全然いらないところだったらもうすぐ切んないとちょっと1週間たつとビューって走りますからそれはもうあだいぶきれいになったるかな。はい これはもうこういう鉢に入れる状態になりましたね。芽、はい、もいっぱい出てくるんですよね。芽はすごいです。ここにつ け, つけときます。はい。一、はい、個目。一個目。バラ一個目。浅見の芽、はい。小さい挿し木のバラなんですけど、これは吉田バラっていう九州の九州のバラだって。はい、昔九州に販売に行って 行ってた盆栽屋さんが九州から持ってきたんですけど名前の由来が地名なのか人の名前なのか全く未だに分かりません、うんはい、ただものすごい花付きがよくて葉っぱも小さくて、うん、とても面白いので。 うちで増やしました、はい。これも苔に埋まってますからね、うん。どういう風になってるか、これから全部解いてみたいと思います。挿、はい、し木して、苔、さ<笑>しきして、三年ぐらい本投げたったかもしれないですね。苔取ります。これが全部つながってるんですかね。そうですね。ヤゴ枝が出てつながってると思います。この吉田原はヤゴもね、とてもいいところから出る種類なので。 え普通の野原より扱いやすいこけ取ってこけ取って<笑>取れましたねほら一本ですねつな、ね、がってるつな、ね、がってるでしょであとはたいく寒くないのたぶ<笑>でも暑がりですもんねたいが暑がりです厚がりらしいですただ寒いかい<笑>だいぶ根が張っちゃってるんだよお結構太いかもやはりでこういう時はね、はい ここ引っ張ります。バラはね、ぐるぐる巻きに根っこがね出るんでね。わあ、すごい硬くてできない。これ三年放置してた根、ね、っ こ, こはね。って感じなんですかね。そうですね。根伏せでもできるか根伏せも出るからね。ただちょっと細いから、うん。何しろうちのポットは小さいんでね、<笑>根がね太いのが出ないんですじゃあこの辺で洗いますか。はい、洗います。 このこっちで洗うんですね、うん。あ、いけない。<笑>間違えました。<笑>ああ、こんな感じで土が落ちました。こう引っ張ってどうなってっかなって、これ長いでしょう、うん。ぐるぐる巻きっすよ。もうちょっと太ければ寝伏せにしてもいいんですけどね。ちょっと細いよね。前の網が出てきて、とりあえず邪魔なんで切ります。バツ。と、うん、そうしましたらまたさらに。 さらに細かいところを掃除掃除掃除ですね。うん、こんな感じね、洗ったところね。うん、結構ね、うん、真ん中から綺麗に、ね。うん、こうこのバラはね、こういう性格があるのでね。うん 下手にこうビュって走らない。全部細い枝でしょ。うん、太いね。さっき普通の野ばらだと本体より太いヤゴ枝が出るんですが、うん、これは出ないんですよ。うん、だからヤゴ枝を大事に使います。この場合は、うん、とてもいいバラですね。まず米をちょっと取ってから上切っていきますね。うん、とこの枝枯れてますね。根っこを切ったから上も切った方がいい。 みたいな、そりゃそうです、うん。もちろんそうです。感じですよね。はい、逆に切らないと足りなくなっちゃう。ってことですね。えー、そうで す,、ね、ここここですね。あとこれ結構太いので、ず、はいえー、っとここで落とします。うんじゃないでしょう。これはちょっと長すぎて。ます、えー。これをどうするかだな。裾付切って様子を見ていきます。こう見た目でやっぱあんまりよくないなってところ。うん、そうですね。全体のバランスですよね。やっぱ太くて。 ガッてこう長いとこはあの少し短めにしとかないといけないのでどうかなこれやっぱ切りたいですねここで二股になってる枝のこっち方がどうも気に入らないんですよね長すぎますよね一回切っちゃって向こう向いちゃうからこれやっぱりこっち前でしょそうするとこれがねこれ取りましょう裏枝ですけど。 重なっちゃうんですよねこの間と。うんうん、でこっちの方が古いしこんなもんかなこんなにねちっちゃくしちゃっても伸びますからね咲く時はこのくらいですこのくらいになりますから23か月でそうなるってことかなります、うん、だからそんなに気にしなくてもねあとは鉢ですよね、はい わなな<笑>かんないかもしれないですけどこの枝が嫌いなんですよ、はい。さっき反対側も切ったんですけど、うんはい、やっぱりいらない。<笑>でこの枝がまっすぐ立ってるんですけどこれ結構芽が多くてしっかりしてるのでちょっとこういう感じにして軽く、はいはい。それで植えたらかっこよくなると思います。い、うん、いらなととここももちゃんっっってねでさっきやったけどもうこれを 金ブラシで皮を少し取ります。真鍮ですよね。あああ<笑>あ取れちゃった<笑>。大変です。取れました。でも大丈夫です<笑>。バラはね形がどんどん変わるんでね。そう。キクさんのあの磨くやつだけど、こうなっちゃうからね。お掃除しないとね。い、うんね、けないんですけど、サボってますね。<笑>かわいそうに思うかもしれないですか 素敵です。皮をこんだけ削れるって知らなかったですね。展示会に出す時は皆さん、あの、はい、大きいバラの木も全部きれいに磨いてるんですか。うん、磨きます。で、ほら、磨いた後はなんとなくこう痛々しいんですけど。うんもう本当一週間で皮薄く被っちゃって、かっこよくなりますから。えー、大丈夫ですなんか、水つい切っちゃって大丈夫かなみたいな。あ、大丈夫大丈夫と、ね、<笑>大丈夫これ。<笑>何十年もバラやってますけど。 本当に何事もなく、このくらいやっても全く問題ないですね。木とかでやるんだと結構できますよね。うん、こういうところに石挟んだりしてね。面白いのできると思う。これ吉田からです、はい。じゃあ植えますか、はい。はい。花が薄いピンクなんです。はい、薄いピンク、うん、で、小さい花なんですよ。実は赤ですから、 何色が合まあ何でも合いますけれどもんな赤だから、まあ、白系統か青系統、うん、白だとね花が咲いた時にねちょっとインパクトが薄いピンクなんでねこ、うん、のくらいかなこれ i ソ o さ, さんですね i s さんですね色合いがいろいろあるんで、うん、なこのぐらいで収めてやれば 花咲いた時にも引き立つし実が止まった時も引き立ちますよね、うん、サイズはこれがぴったりで、これの色違いだとちょっと大きいなちょっと大きいですよ、うん、深いんですよ<笑>深いのねただね咲く時このくらいになるんで、うん、な, るなるんで、実が止まるとさらにこのくらいになるんで、うん、今の感覚よりはちょっと大きめでもおかしくはない、うん、この色も結構引き立ちますね、うん、白、真っ白だと こんな感じになり、ね、今綺麗ですけど ね, うね、うん、この3つどれにするかこの形がどうかなってちょっと思った 可愛くなるんですよ、こういうの入れるとねんこんな感じじあ。確かに、こう、こうこうちょっとくびれててね。そうですね、うん。面白いかなと思ったんですが、うん、でも色が真っ白じゃないのね、少し色ついてるんだよ ね, ね。どれに入れるか。うちの感覚だと、はい、このサイズなんですよね。うん、れで、あの、ちょうどいいんですけどね。結構浅いですね。うん、ああ、うん、ね、ねこを上げて植えたいので、うん、少し。もう一般の方向けは、やっぱこ、こ、うん、これかな。 これだと、あの植えやすいし、枯れにくい。いいねね、枯れにくいです。やっぱこれにする。これに。きつい方がい。まあ。そうですね。伸びないです。伸びないですからね。伸びないとね、枝が伸びない。そう。<笑>あ、ちっちゃい方が、うんうん。枝が伸びない。これでもう十分、このサイズにしても咲きます。から、はいはい。じゃあ、見てみます。 これが編み線の 1.2 ですね。はい、1.2 ぐらいがちょうど止めるのもこのサイズはちょうどいいと思いますね。編、う、み、ん、止め。ね編みとまましたね、はい。まず洗い土ですね。こしゃらい土。野原は水が大好きだから赤玉オンリーで全然平気です。はい 春の植え替えに大好きなマグアンプケ<笑>を入れます、ね、でこれ前後ろはほとんどどこでもいいかなって感じなんで足がある方が前ですから、はい、でここ今こう傷気になるもんですがじきに見えなくなりますので。うん、なんかそこ正面ですよねやっぱり ね, うね、うんうん、これだと後ろになっちゃうでしょ枝は前に来てますからこの枝が、うんうん、やっぱりこれ重なってるねでもこの枝ねこれ切っちゃおうか。はい でこれを正面に植えます。もう一回切っていいですか、はい、どうぞこの枝入りません。これもちょっと短くします。これで、持ってきてますね。普通に U の字にして引っ掛け止めします。えーよ 二つぐらいで止まります。止まりますよ。抜けなきゃ大丈夫です。抜けなきゃ。ミニミニ盆栽とか豆盆栽特有の止め方ですね。すね。あのねじって止めるのちっちゃいのは大変ですしね。うん、い後からね食い込むのがすごい嫌なんで。私もよくやらせてもらってます。楽楽でしょう。はい。 じゃあこれで、あとは、うん、えっ、ー、と次の次のやつね。これちょっと曲がってるけど。うんうん、この猫のね隙間に入るように。ああこんにちは。あこんにちは。<笑> あとは細かいのを少しここにね隙間あるからねなんか入れたいよね 石, 石入れたくなってここほら根っこしっかりしてるんですよこれ入るのかなくてもあっても大変だからね最後こう飾りのあれで少しもっと細かい隙間を埋めてあげますこんな感じでね。 で、この根っこが持ち上がっているのでちょっと中に入れておきますけど、こんな感じですね。うん、水を。下から吸わせます。は い,、はいよいし。で、ちょっと押さえます。縁のとこだけね。あの土がこぼれないように、ここだけいつも押さえる。 はい、これで一応上かえ完了あとはちょっと苔貼るとか根っこのところはね出ててもこのまんまにしとくとしっかり日が当たって硬くなりますので最初の12ヶ月は不安な人もいるでしょうが別にどっつことはないですか 特にバラは。水ゴけとかもやんなくてもい。丈やんないです、はいうん。日に当てたほうがいいですよ。あ、そうですか、うん。逆にね。バラは、バラはですよ。他の木は全部そうじゃないですけど。はい、うんです。完了。はい。完了です。したらもう一個。はい。<笑>ちょうどね、あのー。原さん来た。人が原さんの鉢にこれからバラが入るんで。さんです。だけど、石付きにしようかって。今度こそは石に入れたほうがいいかなと思って。石は絡ませて。 これじゃ見えなくなっちゃう、ね。はい、はい。ちっちゃいのでいいんじゃない、うん。ちょうど小さいの。でいいちょっとちゃいの。そんなちっちゃいのいい。そ、うん、んなはい。まあね、ちゅう。はい、はい、はい、だから。そうなんだよ。あ<笑>大きい葉って一ちっちゃい。で<笑>も<笑>ちょっと白い方がいい。で、う、も、ん、長い方がいいかもし い,、うん、いいじゃない。いいじゃない。いいじゃない。でも針金かけるすね、うん。これじゃなくてね。枝に。<笑>枝に。この枝に。 こここののの枝がまっっすぐで、ちに曲げたい本を。流れを作ってね、うん、そっとこの枝が。 まだね、まだ切る余地がありますね<笑>こうです石は固定させないんですかなこれいやこままもうね、取れないんです根っこがほら根に絡ませてるうん、そうそう、根っこがもう絡んじゃってこの隙間が面白いから多分入るだろうと思った感じでこれはもう固定しないで根っこが太れば取れないから、うんうん この状態でいいと思いますよだからこの一本が押さえになってるんですけどで後ろに1本来てるでしょ、うん、そうぴったりね、うん、止まってるようなそうそうこれが太ってくるともっと面白くなる、はい、さあ、入らないかなそうすると<笑>あ、入るかいや、かわいいな石入れちゃうと土入らないからねかわいいこんな感じですかね八八、ね、といいですね、合いますね合うね、これいいね、うん、これいいです ね, いいですね丸だとちょっと無理かもしれないですね すいね、こういうのだと、あんでも入る、こんな感じ。ああ、いいですね。どう、ど、どれがいいかな。まあ、作りやすいのはこの方が、うん、あの、植えやすいですよ。深いからね。赤、赤、赤。赤。ああ、ここも面白いな。<笑>どれいいですよう。ぱっと、緑はね、うん、パッと良かった、感じ。したけど、ね、そう、これ、ぴったり合いましたよね。サイズ的には、これなんですよ。ただ、伸び、伸びてから咲くから。 <笑>どうかなってちょっと思ったけどね、うん、やっぱこれかなやっぱこれでしょこ、ね、れが良さそうですよねこれです ね,、うん、シスイバチにねだから本当に苗みたいなポット買って自分でこうやって考えて作るのが楽しいですよ、ね、そうですねうんそうなんですよ全然うち儲かんないんです。だから、うん、<笑>苗木ばっか売ってたの場合このくらいで。 で今度はこれだと粗いので豆はこっち、うん、これでさっきの小粒ぐらいの今度 こ, こっちでオッケーです。よ。それでマグも少しちっちゃい粒のや止めるのもこれ1ミリですね。うん、1ミリ。ミリうん、さっき 1.2 でやりましたけど今度は1ミリです。これは可愛いな。これはいい結構思い切ってできるから。初心者にはおすすめ。 うんとねできるのはできるんですけど、うん、管理がものすごい大変ですあの乾くんですあだからそうそうそう水が大変なんでそこのところの角度覚悟があれば、うん、面白いどうにでもなる水に強いのは強いんですか水に例えばちょっとそこ水溜めてああそれでも別にすぐ枯れはしないですけどねあまあ根腐れするのは 植物はみんな同じような感じにはなりますけど土強いのですが水が好きなのでただががれちゃっても復活がすごい早いですなるほど枝は全然同じ枝にはならないけれども、うん、芯から枯れるってことはあんまりないんですね、うん、で今ここから通してここで引っ掛けましたね、はい、これを切っておくこっち が癌腫病は取って薬ちょちょって塗るぐらいですぐ治っちゃいます、うん。ちゃんとケアすれば問題ない。うん腫、うん、病は全然問題ないですね。 まあ、あとはあれですかね菌が入って、うん、園芸種 の, の普通の野原ってあんまり病気にならないんですけど、はい、開発されたっていうのは 何, 何ていうの品 種, 改良品種改良されたやつになります燃やさないとね菌移るぐらいねすごいことが一回ありましたよだからその 種, 種類は手を出さないようにしてますけど、うんはい、うん無理まあごく普通の野原でしたら。 すい<笑>どかないいっかわい い, っかわいいですねバ、うん、バララととかかかかだなななどどううわんけっ入このぐららしし植ええ替た後に持ちません。から すごいですよ、春先からどんどん吸いますからねからポイントですねはい。ポイントは、水切りをさせないようにするってことは大事ですね、うん、その代わり、カンカンデリじゃないとダメなんですそこが難しいところあああそうなんあの日陰とかね、半日陰で育つ植物だったら水の管理楽なんですけど、うん、じゃないから、カンカンデリにしないと間延びするんで す,、うんそうですね、間延びするとね、葉っぱも大きくなってね花も変なところに咲くんで、うん 豆盆栽としてバラをやるのだったら本当によく日に当てて二重バですね、うん、寒さにもあんま強くないイメージなんですけど、あ寒さはもうガッチンガチンでも大丈夫だし ど, どういうことですかガッチンガチンあの凍ってもあ凍っても大丈夫なんですか全然変気寒さいんだ霜に当たっても絶対オッケーなんでバラはうちはしまわないもんあそうですか親木、うん、が奥にありますけど、うん、あもう全然バラはしまわない、うんうん、入れてました 布なんかいらない。う、え、ち、ー、の、寒いんですよ、この辺は。で, でも、バラはあの平気です。はい、うん。そうそう。暑さと寒さに強いんです、うん。で、うんと切っても平気なんです。ただ、水が好きなので、うん、水が枯れちゃうと、ほら、花咲かなくなっちゃうからね。うん、花物なんで、一応。これ浮いちゃったんで、引っ張っとこうかな。ここちょっとね、根っこが浮いちゃったな、うん。気になるんで、ね、針金が通れば、ここで引っ掛けたい。うん 通らない場合もあります。石があります。あ、大丈夫でした。うっと曲げて、に引っ掛けて、引っ張ってきます。はい。あ、これで大丈夫です。はい。うん、なかなかなかなか面白いのができたでしょ。さっきの状態とは全然違う、ね。全然違うね。ハもいい。ハが合うんだよ。ハ、ね、チが合うんだよ。さっきはやっぱり<笑>っいいんだろうな。<笑><笑> これがそうねあと1週間2週間でだいぶ変わりますよ。早いですからね場合はねもしあれだったらこの枝にもこの枝にもちょっとだけ針金かけてふわっと、うんうん、ふわっとやればもっとかっこよくなりますけどすね今急いでやりましたね。に、はい、に生えた苔これ特に土鉢、うん、なんで いいいいらないから、なか生えけいかはこううでです。すす。す多んんん勝手に生えちゃうんですえちゃって困ってて困どんどんままどど増もん、ね、そうそうただ今の時期ね今日雨が降ったんで多少復活はしたけど、うん、まだ黒いよね。うん。他の。普通他のコがだめなんで。 これはもうちょっと置いとくだけですよ。うんうん、できれば、ハイボケじゃない方が、這い上がってくるとね、剥がすのがめんどくさいから、ねうん、ないんです、今、ちょうどいいのがか。わいい。もうこれはも う, こまま う, う、うん、このまんまでしょうね。このまんまで。うちにとっては、このサイズは大きい方に入るので。ま、す, すごい楽なんです。<笑>一般の人にとっては、ちっちゃいのが。 そううこれね、根っこをね、隠さないようにね、うん、ちゃんと貼るときもギリギリのところで火を当てた方がいいっていうのも。そう、火を当てないといけないわけ、ねうんでね。はい、出来上がりましたいいや。どうでしょうか。できました。えバラの外科です。バラの外科。この後はだから水管理。 そうなんですよこっちは大丈夫だと思うんですけどね普通にやってこれは二重鉢にしないと、うんうん、あの相当土が少ないですから二重鉢は下は何でもいいんですか土では、うん、何でもいいんですよ、うん、砂だって水だって、うん、このぐらい水がたまるぐらいの水盤に砂を引いて、うん、そこに水をひたひたにして置いとくで大体朝たっぷりやったらもう 夕方、夜にはもう水が水盤に残らない程度にしとくといいんですけどね、うん、3月半ば過ぎて4月いっぱいまで、うん、植え替えたてのやつは1日3回ぐらい乾く時があるんですよ、ね、そうするともう忙しくてしょうがないから、うん<笑>うん、水盤がおすすめと、うんうんそううん、分厚いのはダメです、うん、薄いやつです薄いのにれました このバラが欲しいという方は近いところだとどこで買えますかもう上のグリーンクラブにこっちの大きい方は植える前のね苗木の状態でどんって置いてあるかもしれないでも数があんまないのよこれ私植え替えちゃうからこっちのサイズいっぱいありますよね、えー、いっぱいもな い, いやあるんですけど、はい、種類が全部違う。なるほど同じ 例えば吉田原がバーってあるかっていうとそうでもないんですがまあまあグリーンクラブの方に持ってきますポットのままね植え、はい、替えてあるやつはえー、っと今すぐは売れないので5月のあの大盆栽祭りでもう花芽がついた状態で販売になります。 はい、出来上がったやつはね。去年、ね、アジサイも確か売ってましたよね。あアジサイはもう、うちは、うん、アジサイ祭りありますよ。アジサイもあるんで、うん、皆さん、はい、ぜひご購入ください。ありがとうございます。いいんだよ、ここ。一、うん、位、一位。一位、珍しいよ、いうん、こんなに。これだけの木でさ、これだけ時代乗ってるのって、あんまりないんだよね。そう、うん、確かにそうですね。一、うんうん、位やったことないんだ、あんまり。 大丈夫かなと思ってあ大丈夫だ と, はとりあえず仕入れで5本から、うん、ついでに花さんがやっとこに移かう写したらどうするの これはもしかして。ジン に, にしちゃうかもしれないね。私もここはジンにするのかなと。一ってジン作るよね、うんでもこれさうん。花芽なんだよ、これほら。あ本、本当だ。ね、花芽なんですよ、うん、これ。お勧めさんだよね。あるんだよね、これ。えー、そうなんだ 赤, 赤い実がなるのがメスなんだよ。うん そ, うまあ、そうそうすご、赤い。うん、美味しいんだよ。うん、そうだよね、うん、美味しいよねそそ。外側だけ食べられる、うん。あの実は。種はダメなんだよ。<笑>そうだ。うん、種食うと。得意なんだ。そう、なの。うん。 そ う, のそうなんだよ。真ん中にただあるよ、ねうん。そうそう、でかい種ある、うんタある。だから、うん、外側だけ食べるの、甘いの。ペ ペ, ペペペってやるね。軽井沢のさ、保育とほら。一のあのへっていうのは、うん。あの、えー、屋敷の、うん、うん、もう真っ赤っかの、ばあっ て, って、あ、綺麗だろうね。うん、綺麗だよ。えー、<笑>そこにあとね。これ、これこれ面白そうとりあえず古い木ね。ほら、ちょっと面白いし。ほら、<笑>これはぐねぐねだけど。これも面白いし。一二三四五六個。えーうん これも結構1位をあんまりやったことないからどのくらい切ってもいいのかはよくわかんないでね1位ってねこれとこから吹いてくるんだよね結構吹くんですよこれあっそう、ねうん